踊り子すいません今日運動会行ってまますすいません明日はきますので今日はあのー、ちょっと実行委員に怒られてしまうかもしれませんが旗の演舞というものを楽しんでいただきたいなと思います、えー、私たち先ほど紹介ありましたように自由な旗っていうことがあります今日踊り子がいないんで徹底的に暴れると思いますどうぞ楽しんでみてください、えー、それでは、えー、今日実は名前が変わりますもう一 ペプシー怪物ブドウ団の2人がお手伝いに入っててくれてます、えー、先ほどカブされんで振ってたと思うんですけどこの2人も、えー、有効があって、えー、ここの神洲の会場で合わせていただいてます、えー、とても楽しくみんなでできればあの他のチームで入りたい方いれば入っていただきたいというのもあるんですけど精い、えーまあ、精一杯楽しませていただきますよろしくお願いいたしますそれでは果たし気をつけお客様にえいっ お前。 HEEEEEE、yeah.